ここ足元に気をつけて逃げようなんて思わないでよね準備できたかな逃げ道はありますここだよフフ<笑> か<笑>みんななを守るからね稲かすなわち永遠なりふえっッギャッよっ<笑>無我の境地 フッフッフッフッフさばきのイカづち一緒に遊ぼうよ<笑>風だー知識はあなたにも手をつなぎましょうミュージック見切りまし た, た, たここより弱滅の時きフふフッフ 逃げようなんて思わないでよね痛くしちゃう稲火狩すなわち永遠なり剣女万石痛がっちゃった、リトリ、後作戦燃えろ 天道ここにあどの目が出るかしら天道万象 万はっ花火ミー いいぞよ工作制かかれ天童ここにある